こういうサポーレンです。で皆さん寒い中、えー、ご観覧いただきましたありがとうございました。えっ、ー、とコロナの目玉おみくろん角ですか。新しいもの出てきてますので皆さん注意してください。えい、ー、つもね、えー、みんなご高齢なので注意していきたいと思います。はいそれでは準備の方よろしいでしょうか。えー、自分も一番一番を張ってます。はいそれではお客様にレい よろしくお願いします。<笑>はい、では二曲目「ナルコバナ」という曲になります。じゃあお手り子の皆さんよろしいでしょうか。<笑>よい朝。<笑>お願いします。 おや ありがとうございました。明るいナ鳴子花ねえー、板倉栄 さ, さんでした。本当にあのー、板倉栄 さ, さんもね。イベントの方が色々ね。こういう時期だったので、2年ぶりですよね。ね2年ぶりだよね。そう、本当に2年ぶりだったんですね。良かった。はい。では続きまして、ゆるしんさんです。優作ゆうしんさんお願いします。 <笑>はい。一部に